く生きるとイケメンに見えるっていう女大体金目当てなのですということで医者イコール金持ってるイコール好きみたいな、ね、そういう偏見です気になる女そういうやつはねということで今回なんですけどこちら第66回の臨床検査技師の国家試験まあ自分は第65回の臨床検査技師の国家試験を受けたんですけども今回第66回この自分たちの1個下の台ですね 1個下の台が受けた国家試験を解いてえっと何点取れるのかってやっていきたいと思いますざっと1年半くらい1年半くらい経ったんですよもう国家試験を受けてから多分120点は無理だよ合格点6割が合格ラインなんだけど6割は絶対無理ないよこれでさ20点取れたら嫌なんだよねとりあえずね今日はただ国家試験を永遠に解くっていう作業用動画的な部分もありますはいということでやっていきたいと思いますよいしょ よーいスタートあむずいわ臨床検査室において尿浸透圧の測定に尿浸透尿浸透圧ってなんだっけえ全然わかんないんだけど間接的中にピロリン酸カリシウムピロリン酸カリシウムって何やば全然わかんねえピロリン酸カリシウムって何ツルフルかなあの図問題はパソコンで見ますあこれはシスチンじゃ 懐かしい臨床検査技師が放射線同位元素に取り扱うそのすべきなのどれか。放射線を放射線元素を取り扱う時に必要な 大, 大事なことはめっちゃ分かんねえ放射線業務上の社の勉強取り扱うサインでしょえー、めっちゃ分かんないゴム手袋で絶対ダメじゃん放射線音速リーム関係あるのまあ防護服じゃない知らんけど糞便に糞便に用いる検査 うだって図段3は脂肪染色泣きそう泣きそうなくらいわかんない、ね、夜間夜間採血の水鮮血とま標本動くこの寄生虫の感染経路はえな何これ見えな見えなな何これこの虫何これ何夜間採血夜間夜間だからあれだ夜間に動くやつだ経費感染だ 領脈採血法に採血前に患者自身に名前を名乗ってもらういや俺頭骨側だから親指側フォルダー針はホルダーから外してえホルダーってなんだホルダーがわかんないはい試験手法で尿鮮血が陽性尿腎差が尿晶差で赤血球が陰性となるのは尿鮮血が陽性で尿晶差が尿晶差で赤血球が陰性 心臓の穴がどうう通るかっていう問題だよね尿検さで出ないってことは筋肉の鮮血かまだまだ8問目結核性髄膜炎うわめっちゃ忘れた何だっけこれ結核性髄膜炎は糖が使われて減少するんだよね糖を使ってタンパクが増えるタン球増える足うわ全然覚えてな、ね、い結核性髄膜炎 三角増加じゃない知らない全然いやこれ一個も合ってない気がするんだけどごめんなさい基準値忘れすぎて全然一個もわかんないんだけど基準値覚えてねえわ1型糖尿病と関連のあるえっ自己抗体糖尿病と関連糖尿病は1型糖尿病は SSA じゃな い, いって ?GAD 抗体って何初めて聞いたんだけど GAD じゃね GAD 聞いたことない、抗 GAD 交代肝硬編について誤っているのは、静脈瘤見られるべ、ICG 試験で排泄つが低下するか、ほぼほぼ分かんないっていう、地獄、地獄動画。<笑>はい、連続波ドプラ法を用いるのは、連続波は、あれだね、速い速 さ, だよ、ね、<笑>さと速さだよね。確かに そう、そのせんで動脈血の速さだった気がする。うわー、カラードプラ。<笑>この症例で考えられる心臓は。え、待って待って待って待って待って。縮蔵でしょう。なんだっけ、これ。これなんだっけ、動脈血と静脈血が混ざってるやつ。マジでわかんない。めっちゃ後輩に誤解されるわ、これ。わかんないけど、適当に丸つけてきます。わかんないって。<笑><笑> っってって、これいやめちゃくちゃやったのに全然覚えてねえな12誘導正しいのはどれかこれでおかしなところを 見, かけ見つけるんですねあっ1誘導もおかしいスイパロメトリで測定できる 排, 排気量分割は全排気量分からない1回と最大だ聖排コンプライアンスが上昇するのはえー、っと排気 ライコンプライアンスの肺の肺広がりぐらいを調べる検査です血流依存性血管拡張反応に影響を与える因子は血を与えるカフェイン与える血液周期は与えるべビタミン C か因子ビタミン C 飲むと上がるのビタミン C これどういう疾患だったっけビタミン C の疾患なんだ敗血病ってことは水じゃね水飲むじゃない糖尿病検査のため LINE した 糖尿病検査の糖尿病型はヘモグロビン a は c が 6.5 以上と随時血糖値空腹時血糖値が126以上出レれ正体出レれレ入れ出レなんだっけうわめっちゃうアウエル正体だアウエル正体はなんだっけなアズルカリュか新生赤血球増加症で見られるのは じ ゃ, じゃなかったっけ新生赤血球特化症って。ねえ、親がわかんないよ。俺、よく国家試験受かったよね。てか、なんで受かったんだろう。マイコバクテリウム属で低温培養が必要なの。うわ、全然覚えてね。低温培養ってなんだっけ。見て、この問題。全部英語ないよ、もうここら辺から、微生物は。またこれがなんか蛍光とかだってね。マリウムが蛍光とか、カンサシも傾蛍光とかだってね。 こうう、い洗濯系はなんか仲間外れを探していけばいいんだよね多分滑るくらして多分ねこれは複合してるのは多分違うゲルでロカスでロカってさ分子の大きさみたいなイメージあるけど違うセルロサゼトって電気アフィニティクロマトグラフィー13にしようはいはいということで午前中の分終わったんですけどちょっとねこれで一回採点してみて あのー、点数があまりにヤバかったらちょっと午後は控えておきます<笑>怖いなマジでさて解答していきましょうか皆さんお待ちかねですねあー緊張するんですけど逆に50超えたら午後もやるっていう感じにするんですけどいやこれんなっても思うねやりたくねえなっていうは い, い1問目間違い2問目間違い3問目当たり人に。 正解3番5 1番合ってるいや、ま半分いく気配ないんだけど1、5、1 1、5 ということで、結果100点中38点でございましたこれはね、もう、やっぱ短期記憶って良くないよ、うん、あんだけね、必死に半年間覚えた内容も一年半で何もやんなきゃこんなに忘れるからねちょっと泣けるね泣かせるね半で100個数字書いて、あのー、どんくらい点数取れるかちょっとやっていきたいと思います 5択でね4番四番52番2と4はいということでできました午後の分をねあのー、適当な数字にして午前の点数どっちが勝つのかっていうことなんですけれども、まあね、午前が38点<笑>午前が38点3割8分 午後適当な数字で何点取れるのかやっていきたいと思いますはいということでえー、っとね適当に書いた数字の方を採点させていただきました、まあ、前半本気でね今の何も実何もやってな、ね、い実力で本気でやってあのー、38点午後 適当にやってもね、同じ点数になるんじゃないかということでやった結果八点。